頼みたいことがあるえ今は話しかけないでくれ水の中はどうだ泳げるかってああ、得意かいや、全然だくそ何なんだよどうやった<笑>もっと肺活量がないとこのミッションはできないぞ つまり、泳げないって言いたいのか水が深いとパニックになる。それに怖いんだ。うなぎとかイカとか海藻とか。わかった。だがそれはただの言い訳だろ。頼む。身内以外で信頼できる人が必要だ。そうか、じゃあもう一度確認だ。俺の仕事は、汚い海に飛び込み。 クラゲとダンカンから身をかわし、船に盗聴器をセットするまあ、そうだが、ガキの頃、サンタマリアでよく泳いだがあるときコンドームが顔に張りついた。<笑>あんな怖い思いは二度とごめんだ、マジで。<笑> するることがある実は私盲目だ嘘つけいや他の感覚を鍛えてあるから気付かれないだけだだが水中勢は無力だ分かったよ見よ上話はもういいやるよ ああ、ちなみに、俺が黒人だと知ってるよな。中国人じゃなく、私は桃子座がバカではないよ。